今無料でね、あのお金をかけずに集客 SNS とかやっていくのでどの媒体からやればいいのかって話なんですけど、えっと、結論から言うとですね、今の時代っていうのは SNS の数が増えすぎて、どの媒体でやれば集客できる可能性が一番高いですっていう話じゃなくなってるんですね。まあ、昔だったら Facebook だけとかね、インスタもちょっと出てきたよって話になってんだけど、今やっぱり YouTube だったりとか TikTok だったりだとか、もしくはそれらの媒体のショート動画が出てきたりだとかしてね、もうなんかすげえややこしくてね、いっぱい多くなってるんですよ。 ブログもね、昔はアメフロだけやればいいってい う, うになってたんですけど、今はなんかもういろんなブログのやつが出てきてるから、結局どれなのっていう話になってるわけですね。なんでこれ結論から言うとなくて、今どういう時代なのかって言ったら、マルチチャンネルなんですね。いろんな媒体に対して、ツイッターとかいろんな媒体に対して自分自身で一個一個出稿していってですね、でそれでやっぱりこの効果を測定していくっていう、まあ、やること増えましたよって話になってる時代だってように知っておいてください。下のリンクの私に独立会計の教科書にってるんで、ゲットしてください。